후기희선생님어여여여여여왜이렇게신나셨어왜이렇게신나셨어 <목소 리> 스트레치요스트레치스트레치야진짜미세가신나이네아스코시들른다 <목소 리> 네지금저희는패밀리마트에가고있습니다왜냐하면패밀리마트가코로나때문에패밀리마트치킨을100원에한다고해서지금가고있어요아100엔역시 <목소 리> 치킨아저씨야그치킨이 、네、12호예요 <웃음> 글쎄말이죠 <웃음> 21세기에소 i 이 n 고 a r i e Isibi Sotoni could be considered a mask of a student. s o m e 가스 e t 긴다 a give up. 큰소리 e 요 マリアアンマリアンマリアランマリアンマリアンマリアンマリアンマリアンマリアンマリアンマリアンマリアンマリアンマリアンマリアンマリアンマリっンマリアンマリアンマリアンマリアンマリア おいいめっちゃでもないからでもでも日本でなんかヨジャがナンジャの耳掃除するっていうのをちょっとナンジャとしては憧れみたいな、うん、あナジャたちがそうそう彼女の膝膝のペゲで耳掃除をしてもらうみたいなのがでも優しい、ね、なんかお母さんみたい な, なんか本当クリコのここで寝たらめっちゃもちもちで、うん、<笑>珍しいのとめっちゃスタンダードなの買ったんだけどあなんまずこれ このふわふわと竹バンブーのもの、うん、これあれなんだってダック。嘘。<笑>タンポポンみたいなこれこれを最初使ってみたい。でもなんかね私よくここで怪我してた小さい時とか、うん、とやりすぎ私やりすぎるタイプ。<笑>これね最初やりたいっていうの。キムチ。よるむキムチ。<笑>もう一個はメモ。 かったんだけどうん、普通の綿棒じゃなくてありゃローションがついてて、うん、掃除のローションがついててあれもこれが本当だメンソールのローションらしいなんかスーッてするのかなちょっとエロいっぽい、ね、んでしょ<笑><笑>そして3つ目が耳のパウダーがあるじゃん ハン何で何で何で何で何で何できでいのをで何、ね、ーーで何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何い何い こ, いいこれで何、ね、で何で<笑>、うん、<笑>んでゃで何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何これで何で何でん。なんで何<笑>でれで何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何でででで何でででで で、ね、マッでちょっと、わー、これめっちゃめっちゃ久しぶりだ。めっちゃ恥ずかしい？めっちゃ久しぶり。見てあります？ないと思います。ないと思います。見て見たら全然ない。じゃあこれなんかローションからして。なんかどうやってどうやって、ローション、モヤ、ージ、モ、どうやってします、ね？ローションで。もうチャギムーブーしないで。見て。いきます？い<笑>や周り周り周り、これ周り。<笑>もうちょっと<笑>耳掃除できない人だった。<笑>え、こん。 キリンがさんるて誰？いょっと。 じゃあでも耳損したらいい。ねンね、誰がカップルでしたらロメンティックなのき全然ロメンティックじゃなん<笑><笑>。気持ち い, い、ね、寝るとかなの言いけないじゃん。わ、本当に人生で初めて気めりだ、ね、<笑>クリコ、クリコ、なんかか乾杯してきて。こんなふうにしてって書いてあった周りをちょっと柔らかくして、ね。例えば、じゃあ、中に行き ま, ーして行きますやじ。よ<笑><笑> なんかそやい あ、ねスッキリ、なんで、すっきりだ。まだいきます。あ、いやいやいや、ないや、本当に、本当ないラブ、クリーチャーないラブ、ないラブ、ないラブ、ないラブ。<笑>ラ<笑>ここまでいく。あ、でも、全然めっちゃ綺麗な。次、この、これをやってみたいんですね。これもちょっと、これか、ちょっと、気持ちにさせよ う, ちち気ちせようちち。気持ちにさせようとしてるのに、じゃ、今、こんな、こんなする。からあれ、え、でも、ディップに、こう、こ切ったら、あっち、怖いんだもん。 その時にこの背のふわふわが必要と思いますからこれしていい、はい、いきますねー。このふわふわの気持ちいいから次は寝るかもしれない。いや、これいい。もっと奥大丈夫、うん、めっちゃ気持ちいい、うん、どれぐらい気持ちいい ?100。<笑>もっとちゃんと話お客様に。<笑> 失ったんだ、知った。しかもなんもうちょっとタッチしてほしい。うん。まあこれみんな好きだよね。でもチャイっていつもめっちゃしてるでしょ、正直。何？本当にないよ、ない人だね。これ私的にはこの金のやつでうわってやってうわチャイやばーっていうのが理想だったけど。うん シロイグサギなミミミタウォーンとテンコトセシロンデシロケンチュウォークウォティションのホントにオティシンチェネティー。ウェ<笑>、うんうん、<笑><笑>ルワティシデルトキウォクリミシティンソリシモトウォトアゾコ、ね、ゃいよーももっっパトナビチョデウィン。うん そし結局耳そばなくて耳真っ直ぐ<笑>、ね、耳はツボがいっぱいあるんだってツボなんかほら、足のツボとかあるじゃん缶に効くとかわあ、ちっちゃ気持ちだってきなんか今、私めっちゃ子供になった気分でも私、子供ってありとき毎日、私、うん、両親も、私、耳これしてましためっちゃ好きだからめっちゃ好きだから確かに今、チャギの耳がだんだん暖かくになってきます。本当 多分血流が良くなってきてると。ああ、血が行く行くかな。で、それで赤くなってきてる。で も, もう、あの私考えで、ね、もっとシったらモト健康にいいと思いますこちああ。わあ、ちっちゃ<笑>めっちゃ眠い。でもこれ今度はウェットしないでやってみたい。じゃなんでまっすぐ寝るの？<笑><笑>あ、ないよ。ないな。あ、ウェットちょっとだけ。残念 チャギーが多分何も聞いてないんだろうね、いつも。<笑><笑><笑>だから、ゴミも来ないんだ<笑>。う<ー>ん。<笑>あ、出ました。あ、私はクリックしてきましょうか。あ、白を、うん、んか、美容師の彼女がにフォーカスした方がいいじゃん。はい、お客さん、いらっしゃいませ。はい、クリックさんですか、私、飲む汚いよ。あ見て、み、見てみます。ええー <笑>もうジャギソシって今何も持って、ね、ないよこれコクリコも耳これが小さいねめっちゃ小さい、ね、私と同じだめっちゃ怖いのだからえ何できます怖いよえじゃも私あ会った方がいいメン人これ消毒して、うん、いきますそれで中入れないでねうん<笑>いきまーすああ気持ちいいし れ何?。メンソールオイルでしょ、うん、めっちゃ気持ちいいじゃん。ダイヤモンドが当たね。えダイヤモンドはあそこだ。わわ、なんか。怪我しそう。わ、鳥肌やばい鳥肌。めっちゃ気持ちいいじゃん。もう、結構目がだんだんだんだん重くなるね。<クリ>人の目見て怖くない?。うん。どこまでいる<クリ>。そう、どこまである。こ<笑>れ、この状態考えでした?うん。どこまでかな。 気持ち春の風がこれこれシュ ー, き、ねうんシーえー、なたらシューなたらシューなたらシンーみたらシューなたらシューなたらシューなたらシューなたらシューなの心はそうなす。らシュー<笑> 어떡해 <웃음> <웃음> 그런거지귀를해서생겼어 I w 어귀여워귀여워귀여워귀여워귀귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여워귀여어귀여워귀여워귀여워귀여워귀여 結局これビービー装置も後と私たちにはチュになりますゲッチ、うん、これ見ながら遠距離の時に泣きたいと思いますはい。